表からじっくりと間を詰め、色を見せずに表の面、表から素早く間を詰め、色を見せずに表の面。表から間を詰め、表抑えて表の面、表から間を詰め、表ずらして表の面。百秋武道具店の動画。 こんにちは百州部族店ルーガですやってますかー今日は、勝って打つっていう<笑>難しい話をします。いつも先生からね、攻めが単調ワンパターンだって言われてる人、もっと攻めを工夫しなさいって言われてる人、今日の動画を見るだけで、勝って打つ、相手を崩して打つっていうことがどういうことなのか、目で見えるようになります。今日もできるだけわかりやすく説明しますので、ぜひ聞いてください。今日は参考物件として、2021年の1月号の剣道日本さんから記事と動画をお借りしてます。 じゃあ早速だけど、勝って打つってどういうことなんでしょうか勝って打つっていうのは、技を出す時点ですでに勝負がついている状態のことを言います。わかりやすく言うと、ただ打っていくんじゃなくて、相手を攻めて崩してから打つってことです。 じゃあまた問題ね。崩して打つとどうなるんでしょうか崩して打つと自分の打ちたいところの場所が自然に空いて、あとはただ市内を振り下ろすだけで一本っていうことになるんです。いや、さすがに嘘だろうと。ちょっと信じらんない。それって講談社の先生の話でしょって思うと思うんですよ。僕もそう思います。でもね、今のままじゃもうちょっとしばらく勝てなくなってきてるでしょそういう人ほどぜひ今日の話聞いてください。 じゃあ次のの質問ですす相手を攻めて崩すって崩っいうのは分かりましたじゃあ自分の攻めが効いたとしたら相手は一体どうなるでしょうか答えは自分の攻めが通じたならば相手は2通りの動き方があります1つ目は防御をするかもう1つは我慢できなくなって打って出てくるんです攻めが通じたらねこの2つ防御と 我慢できなくなって打ってくるこの二つが相手の崩れなんです。この相手の二つの崩れが欲しいから打つ前にこっちは攻めるんです。ここまで大丈夫ですか？じゃあここからがね今日の本題になります。え県、ー、の日報の記事の中で、えー、全中のね男子団体に、えー、神奈川県の牛尾田中学並木先生がこのように言ってます。勝って打つっていうのは中学生に言ってもうまく伝わらないと。 中学生には勝って打つっていうのを目に見えるようにしてやらないといけないどういう状況になったら自分が有利な状態なんだろうどうやったら相手を崩せて自分はすぐに打てるんだろうこのことを見えるように教えてあげないといけない見える化しようっていうふうに言ってます。まあ素晴らしい。い実はは、相手を攻めるっていうのは ただ一歩入って前に入るだけじゃないんです。実は攻めにも上から攻めたり、下から攻めたり、表から攻めたり、裏から攻めたり、いろんなパターンがあります。これらを組み合わせて相手を崩していきます。打つ場所も正面だけじゃないです。右面もあれば左面もあります。どうだって右胴もあれば左胴もあります。 じゃあここからいよいよ具体的な話になっていきますこちらの牛田中学校面打ちだけで表から入る裏から入る早く入るゆっくり入る面打ちの一本打ちの技ね何パターン練習してると思いますか答えは15パターンですこの表をよーく見てくださいちょっと読み上げますね表からじっくりと間を詰め色を見せずに表の面表から素早く間を詰め色を見せずに表の面表から間を詰め 表押さえて、表の面表から間を詰め表ずらして表の面表から間を詰め表を払って表の面表から間を詰め裏を払って表の面表から間を詰め裏を払って裏の面表から間を詰め一度裏を通して表の面表から間を詰め表払って裏の面 表から間を詰め、表を押さえて裏の面表から間を詰め、表に開いて裏の面裏から間を詰め、色を見せずに裏の面裏から間を詰め、裏を押さえて裏の面裏から間を詰め、裏を押さえて表の面裏から間を詰め、下から表の面 どうだった良ければちょっと一回この画面をストップしてよーく見てってくださいそう「勝って打つ」っていうのを中学生にも分かりやすく見える化したら15種類の面になったって先生おっしゃってるんです素晴らしいですこれは分かりやすい。 いつも攻めがワンパターン試合がワンパターンって言われてる人面打ちだけでも15種類あるんですよ小手打ちは9種類胴打ちは4種類一本打ちの技でもこれだけありますいつもワンパターンな人なんとなくやることを分かってきませんか確かに打ってて勝つが見えてますよね とても信じられないえそういう方のために今月号に動画の付録がついてますちょっとよかったら見てくださいもちろんね全部を一遍にはできないです並木先生も一日で全部は終わらないって言ってます今日は何番から何番までっていう風に区切りをつけてやってるそうですえっと技がよくあるから3人1組作ってくださいとかくいっ、はいはいねまあ今さ、ね、早く行こうとうまく行くとしかでようしよ意識があるからそれは悪いことではないけどそれをすることによって手首が変えらずにとにかく早く しないとこうダトツを接触させるってうだけなんですそうじゃなくてやっぱ打たなきゃいけないからきちっと手首を使わない実際から走らせないで自分がギリギリここだったら一本になるなっていうところをしっかり手首を使って打ち切るここを使うんだ全員ここで打つんだから速く打ってるけど重みやこれは旗上がりますか上がらないよきちんとこここ こ, こ, こ, こ, こ手首を使ってる いかがですか明日からやってみようっていう風にめちゃくちゃやる気出ませんか これまで先生から「攻めろ攻めろ」って言われて何やったらいいか分からなかった人今すぐこの表一回画面を止めて上から順番に一回自分の面打ちの入りを工夫してみてください表から裏からゆっくり素早く自分から攻めて相手を崩すこれだけで15通りの面打ちのやり方が分かるようになりますそれはまあね普通やってる人って表から一歩入っててこれ一種類しか知らないんだからこれすごい差がつくよねじゃあ結論繰り返します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 無料カタログもこちらからプレゼントしていますぜひ遊びに来てください